それでは JCMSI に掲載された MCV オブザーバーに関する研究の紹介をしていきたいと思います。こちらに論文の URL を貼っております。概要欄にもリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。多くの制御系や制御器で制御対象の状態量が用いられます。この時、すべての状態をセンサーで観測することが非現実的であり、 状態量の推定は西洋系の構築に必要不可欠な要素技術になっていますこのような背景から状態オブザーバーが用いられます制御対象のダイナミクスを模擬した数理モデルを利用することによって制御対象の内部の状態量を正確に推定するといったことを行っています状態オブザーバーの基本構造はこのようになっています 入力と制御対象から得られる出力の2つを利用することによって制御対象の内部の状態を推定しますこの X ハットが状態の推定値でありこれを時間の経過とともに制御対象の状態 X に前近させるといったことができますノイズがない場合にはこの差をゼロにすることができますしノイズがある場合にもある程度の推定が可能となります本発表ではセンサーが外れ値を含む観測信号を出すようなケースについて考えます ハズレ値というのは生体信号や画像処理系パケットロスなどのデータ欠落エンジンの内部センサーなどで生じ得るものになっていますこのように時間の経過の中で一部値が飛んでいることが分かりますこの2つの図はハズレ値を含む観測信号の例です1つ目はパケットロスを想定してパケットロス時は出力がゼロとなっているような波形を示していますまた2つ目は 大きな外れ値が生じているケースを表していますここでそれぞれのケースに対して同一次元オブザーバーを適用した例を示したいと思いますこの時1番目の外れ値に対して状態の推定値は外れ値が生じるごとにずれていることがわかるかと思いますさらに大きな外れ値の場合にもこのように推定がうまくいかないことがわかりますこの結果推定値が外れていることで制御系全体が正常に動作しません そのようなことから本研究で外れ値に対する状態推定器を考えています。基本的ななアアイディアはこのののようになっていままます複数の状態推定値の候補値をまず導出しますでその候補値の中から1つ値を選択するといったプロセスを踏みます。そしてこの候補値をどれを選ぶかというのにメディアンという操作を利用します。 メディアンの操作の例について示したいと思います。例えば多数が90点から100点の成績データが与えられたとします。この時に一部0点のデータがあるため平均点は 66.6 となります。これに対してメディアンを使った場合には成績データを点数順に相当しその中央値を選択します。この中央値は90でありますのでこの成績データの中の代表値 としては適切な値を選択することができますここでメディアンの操作をすることによって外れ値のデータは外側に行くため中央の外れ値の影響を受けないデータを使えるというのがここでのアイデアになりますこのような形で候補の中から外れ値の影響を受けた候補を除去して中央値を選ぶことによってメディアン操作で外れ値の影響を除去できますこちらが先ほどの外れ値の例であり これに対して MCV オブザーバーによる推定を行うと推定誤差がないことが分かります。そしてこの外れ値の影響を完全除去する機能は外れ値の大きさによらないというのもこのオブザーバーの効果になります。次に問題設定です。問題設定として制御対象は離散時間計外れ値を含む観測ノイズを考えます。観測ノイズ及び外乱が含まれているものと考えます。 でこのオブザーバーにおけるアイデアというのは先ほど言いましたように複数の候補地を導出し候補地のノルムに対するメディアを用いて状態を推定します次に原因設計について説明します原因設計ではオブザーバー原因は各候補ごとに求める必要がありますそのための基本的なアイデアとしてロバスト普遍楕円体というものを利用していますこのロバスト普遍楕円体というものを全ての候補において共通の 普遍集合というのを与えてやることによって、その普遍集合を小さくするような形で原因を設計します。こちらが主結果になります。このような不等式条件を満たすような Y、I、および P を求めることによって、評価信号を最小化するといった枠組みを扱うことができます。そしてこちらの上に与えられるものが評価信号の振幅を保証するための不等式条件であり、下のものが ロバスト不変楕円ダを特徴づける不等式条件になっています。そして P は共通のリアプノフ行列であり、この候補の番号に依存しないものになっています。オブザーバー原因はこのような形で各候補ごとに求めることができます。シミュレーション条件として制御対象は状態数3、入出力数1としています。そして設計で得たオブザーバー原因はこのように3種類与えられています。で、この結果、 性能評価値はガンマオプトイコール 1.71 と求まっていますこちらが結果になりますこのような観測出力の中に外れ値が含まれるようなケースであるにもかかわらず評価信号の出力が性能値以下に収まるようなこのような良好な推定ができていることが確認できますこれ以外にもこの論文の中では外れ値の影響をより精度よく見積もるために おもみつきメディアンを使った方法についても紹介しています。以上で説明を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではもしよろしければ論文の方をご覧ください。